ソニーロリンズの演奏はめちゃくちゃ楽しい。あ、ソロ終わるかなーって思って、バンドのみんなも終わりそうになってるのに、またソロが始まってみんな慌てるっていう、来日のコンサートの時も同じことをやってて、バンドメンバーを振り回してました。